瞼が開かなくなる、体が柔らかくなる、どんどん楽しい気持ちが大きくなる、といった様々な催眠術に挑戦したが、無限さんも、逸材ですね、と驚くほど催眠術にかかりやすいと判明。そこで、別人を、今会いたい人、に勘違いさせる高難度の催眠術を試してみる。 メンバーの騎士歌に会いたいとローラした平野に無限さんは番組スタッフが騎士に見える催眠術をかけた。これまで全ての催眠術に簡単にかかっていた平野だったが、スタッフを見つめて、え誰と、苦笑。ロケ VTR をモニタリングしていたメンバーや劇団一人らは爆笑しながら、なんでこれはかかんないんだよ、と突っ込んだ。視覚視聴者は心配 平野の催眠術のかかりやすさに視聴者からはめっちゃ催眠術かかりやすい。心配になっちゃうよ、との声も。しかし一方で、騎士だけは別人、と見抜いた点はあんないろんな催眠術にすぐかかっちゃう体質なのに他人を騎士君だと思い込んじゃう催眠だけには絶対かからないの愛しかないじゃん。潮君から騎士君への愛が溢れた回だったね、と高評価だった。